はい、皆様、こんにちは。えー、これが私が趣味のコレクションたちです。えー、今、このコレクションたちが、えー、Facebook、えー、Twitter などに掲載して、 おりますがただいま炎上中なんですねここ、こいつら。この作品、私のコレクション作品集が、いろいろと話題にこと書かない風になってるのですよ、実は。こいつらはもう世界を駆け巡ってんです ね, ね、日本人はそんなにも興味を持ってはあまりくれないけども、 向こうのね、フランスとかドイツとかね、イギリス、あとアメリカ、まあ、韓国、中国、まあ、その他もろもろの、まあね、大国の国の人たちは、皆、この芸術品に称賛されてるような風なんですよ。 私にとっちゃは、まあ、実に、まあ、嬉しいことかなと思っておりますが、これでまたね、何か、知らの賞を取るとか、作品を出展してくれんかと言われたらね、私はいつでもオファーします。え、ね、え。まあ、日本じゃ間違ってもそんなことは起きないと思うんですけども、 でもね、私、屈的に言わせれば、これだけで意欲的で作 り, 作りました。これはもう私の苦心というか、まあ、人にね、作ってないものをね、じゃあ作ろうって、じゃあ何があるじゃあ何を素材にして作りゃいいのかって考えた結果が、こういう、 ものづくりの結果の方向性に向いてったんだなぁと思うんですよ。ええー。これはね、まあ、部品としてはね、そんなに新しくもない、これ部品と、あとこの、下に、下に置いたの、これレアみたいな、これあれですね。は私、ハ ー, ハードパ、パソコンマニアでね、ハードディスク、今まで何台ぶっ壊したかね。<笑>まあ、 1年で3台か4台ずつぶっ壊してたけどね、全部ジャンク品で売ったけどね、まあこれ、このハードディスクぶっ壊したのは、去年、おっとしかな、これ確かね、5枚ぐらい入ってやったら、これ多分、た立のイステラが、いや、日はもうないな、うんこれなんだろうな。 多分、まあ、その辺の日立とか、あっとどこだこれか。ああ、マックスソーファーとかの、多分、パーツだと思うんだよね。もう、もう、わけわかんない部品。これをさらに使ってます。で、ここら辺にある、ええー、この<笑>、の、上に乗っかってるものたちは、これはね、あの、北海道のね、 北海道ね、これ、冬は、ね、これがなかったらね、北海道で、私の部屋では生きていけない、これ。ファンヒーターの、これ、パーツ、自体、ファンヒーターの。でも、これはもう、新しいパーツではな、ね、い。これ、多分ね、30年くらい経ってる部品だと思うんだよね。それをバラしてね、こうやって乗っけたんですよ。それはそもそものきっかけかな。どこにもないものを作ろうと。 いうことを徹底して、このモーターこれはもう、でもこれはもう、モーターってね、これ今、まだ現在これ作ってるけども、こいつらはもうね、部品としての価値はね、もう、ゼロでしょうね、おそらく。だ使えなくなっちゃったんだかこれ。最大だからね、これ。いわばね。ジャンク品だから、いわば、ジャンク品でここまで、 こういう風に作って、これ芸術として評価されるなんてね、私としては夢にも思ってませんでしたし、まさかね、こんなことで、こういう風でね、こんなものが炎上しだすなんてね、夢にも思ってません。ただね、私のね、単なる、じゃあ、もの、芸術っていうか、 わけ。水つもそんなになかったけど。まあ、私は、とにかく人と同じなことをするのはあんまり好きな人間じゃないですし。じゃあ、ねえ、どんなものがね、世の中には出回ってるんだけど、私、インターネット上でいっぱい調べたんだけども。ああ、なるほど、なるほど。こういう、素材があってみんな作ってるんだな、ということがもう、 私が分かってきた素材自体を、これはあのね、そこら辺にもう、あるもの、え私、貧乏だし、金ねえし、金ないっていうか、もう、趣味に使ってる、このうう後ろに映ったこの右肩でもこれ、趣味なんだよね。うん、ほとんど趣味に金を費やしてね、び貧乏生活を、まあ色、色読みなくされてるんだけどね。うん まあ、そうだね、これで、まあね、政権立てようというのは考えてないしね、全くそんなことは思ってないですよね。ただ、まあ、個性的なものを作りゃいいかなっていうふうで、こういうものをちょっと提案してみたんですけども、それがね、そこまで炎上なんてするなんていうことは、 全然ね、夢にも思ってませんでしたしね。誇、え、り、ー、にもなかったですよ、えー。ですから、この作品たちはね、まあ、いわば私のね、まあ、名刺みたいなもん だ, んだな、っていうことなんでしょう。またまた別なものを作っていきたいなと思うんだけども、 別なものってね、素材がね、今、探してるんですよね、外でってね。それでもなかなか素材に見かけ、外ででも見かねえだろうね。これ、うちにあったものだからね。<笑>確か3大4台ぶっ壊れたやつだよね、うん。まあ、いわば私の、ヒク品がこういう芸術品に生まれ変わったっていうことですかまあね。 いそうそうそうわばもうゴミですよ、ゴミゴミとしての価値しか生んでないですよ、これ、なんの価値もないものがこんなことに、ね、なるなんて、ね、誰も夢にも思わないよね、でも、まあ、ないものを作ったらね、まあ、これぐらいしかないかなと考えてたんです、私は。そして、こうできた コレクションたちがこちらなんですよね。んなんか聞きっかけになんかコレクションたちで面白いでしょ、これね。いや、面白いんですよ。面白くなければ芸術としては成立しないですよ。面白いからこそね、芸術としてね、多分ね、こちらたちにのね、存在感をね、アピールしてんじゃないかと、いうことなんでしょうね。 うんまあ、実にね、愉快だね、これね。どこにもないもね、こんなものはね、面白い形してますよ、これね。これなんてあれでしょう多分、あの、石油を送るポンプでしょ、これね。多分。うんこれはね、あの、下に、今、今はもうこんなものついてないけどね、下の、あの、匂い消すんで、これファンなんですよ、これね。これらのモーターがくっついたんですよ、これね。これは、これ セラミックはね、これなんだろうね。これね、多分ね、バーナーのね、先っちょの方についてるんだこれバーナーついか、バーナーをこれ、湧き立てやる。これ火の通りを良くするようなものじゃないですかね。これはもちろん、これ、これとこっちの部品は違うんですよ。これは多分、これ3ポットかな、メーカー。こっちは、あのー、なんかだな。 第一じゃなくて、これはあれだ。ああ、どうやったな、うん。メーカー、これね、たぶんね、たぶんこれは、あの、なんだ、忘れた。まあ、いろいろメーカー、やっぱりあるからね、あれすぎてわかんないこ。これはね、これもあれだ、センター部分ね、これ。これはバーナーのとこだよ、これ、うん、バーナーのとこで、これ。これは何かと尋ねられてる。これはね、 匂い消すて、これ、アンダーくのね、これ、匂いをこれで吸い込んでね、ファンのところにね、送るタイプ。うん、多分これがモーターの、あのこれ、後ろで回ってる、ファンを回してるモーターの、これ、これは軸です。軸中、中ですよ、これ。あの、うんと、あれあれあれ、モーターのね、えー、ブラシの軸。うん。 このたちが、<笑>まあ芸術として、ね、まあね、ね評価されるなんてね、誰も思いませんね。つ<笑>うか、こんなものをね、作ってね、出そうなんて人誰もいないしね。<笑>うん。単なるアイデアなんですね、これ、私のね。<笑>私の趣味が幅広くてね。鉄、まあ、鉄、 鉄って考えたテーマを一つに、じゃあ何、なんだったら面白くて、これ、個性的で、これ、こいつら、というか、こいつらで鉄を素材に使って面白いものができるかなって、いうことを考えに考え抜いた結果、こうなってしまったわけなんですけれども、まだまだ、え素材ね、まあ、俺の、まあ、当たってるストーブ壊すわけにいかんし、 これだとまだね、3、4年のものだからね、まだまだ、使えるからね、もったいない。それの、中国だってこれ三あの、この今使ってるストーブだって3000何本あるで、中国で買ってたのに関ないからね。まあ、もう匂いしてきたらもう中国買うんですよ。うん。北海道ではね。それが唯一のね、暖房機器だから。これなくなってしまえば、おっとね、生活はできないっていう、生活がなったって、 行かないと寒い思いしなきゃならないと、家庭で弾いてもんね、だからこそこいつらには世話になってたんですね。まあ、お世話になったものをこうやってね、感謝の意を祝くしてね<笑>、こういうものを作ったというか、なんちゅうか、まあ、それも多分、その意義もあんのかな、これね。まあ、私はまあ、そこまで深くは全く考えてなかったんだけどね。 全く鮮やかな、まあ、優柔不断なね、<笑>行動がね、そういう結果をね、生むなんていうことは、全く私は思っても見なかったし、そうやっても信じてもいなかったですよね、これね。やっぱりさすが、向こうの国の人たちの芸術文化っていう、 家庭の根本的にね、考え方が違うんでしょうね、日本人とはね。えー、日本人はいわばこれもう縮図の世界だからね。あのーあ、もうあ日本人ほど新しいもの好きで古いものを嫌う国っていう風習はないからね。これ日本、これ独特ですよ、これね。 だからこそ、やっぱりこうやってね、ジャンク品がいっぱい、ゴミ、ね、ゴミ問題とかね、出てくるんでしょうね、おそらく。そうじゃなかったらね、<笑>ゴミ問題とかね、そういう、もう、だよね、抱えてまでね、中国にまでね、あの、ジャンク品をね、えー、で流して、 しまうななんてことはねね、ま、ずないでしょう、ね、そして今ね、ねあの PM2.5 で泣いてますよね、まあ、原因が生んだ結果だと思いますけどね、その結果、はそうなったんだろうしね、俺私は PM2.5 にもかなり貢献してるかなと思うんですよね。あのー まあ、背景物はうちに、うちにありますね。処理なんてしてないからね。金かかる、お金かかるもんなって、こ, こ, こ, こ, こっちら何よになってね。初代ゴミだもんね。えら、ー、い、これ一回で二、三年かかるのかな。うーん。ええー。だから、まあ、ね、貢献してるって言えば貢献してるんですよね。ゴミ問題にも。<笑>日本語のゴミの多い国は全く世界中探してもないでしょう。 <笑>だからこそ、ゴミをね、こうやってね、廃材をね、こういうふうに作ってね、見たのもね、私だけかなとは思わない。他にもいっぱいおりましたがまあ、そこら辺はもう避けておき、まあ、この辺でね、また、何かの機会にまた、えー 配信させていただきます。それでは皆さんごきげんよう